だあいよさんジュアンです今日はフランスの高級ブランドの名前の発音の練習をします。 そのためチカさんの呼んできましたチカさんはねモデルの活動をやってますので本当にいい写真を載せてますのでぜひぜひチカさんのインスタを見てみてください1番目の部分なんですけれどもチカさんは日本語でフランスのブランドを言ってから僕はフランス語で で2番目の部分なんですけどゲームみたいにやりましょう。僕はフランス語でブランドの名前を言ってでみんなそしてチカさんも当ててみてください。はい、それでは早速始めましょう。シャネル。チャネル。ルイ・ヴィトン。ルイ・ヴィトン。とか、ルイ・ヴィトンも言えます。ディオール。ディオール。カルティエ。うんうん エルメス、エルメス、イグ・サン・ローラン、イヴ・サン・ローラン、ランコン、ジバンジ、ジバンシジャンポール・ゴルジ、ジャンポール・ゴディ、ギェラ、ギェルヴン、はい う<笑>じゃあ聞いたらあのなどう思いました何か英語とはまた違うなんかこうなんだろ う, こう鼻でこう発音するというか、えー、聞いたことのない音が聞こえてきました、えー、じゃあみんなも当ててみてくださいそれではスタート「自分詞」<笑>ジバンジ Wow s エッチえーソン ーーまあ、簡単簡単イーヴ<笑><笑><笑>・サン・ローン・イーヴ・サン・ローラン・オーケー・キャラ・キャラ・マンハ a ハハハハハハハ e ハハハハ n t ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ e n t ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ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 うん、はいじゃあみんなもうすぐにわかったらいいですね地下のようにフランス語を勉強してないのに、はい、じゃあそれではあのそういうブランドについてもっと詳しく知りたかったらぜひぜひコメントの方にあの教えてくださいそしてブランドは何個聞き取りましたかあのコメントの中で教えてくださいシ田さんありがとうございましたありがとうございましたそれではあピケット